やはり恐れていた通りの展開になりそうです。どうも、政治いろいろの学部です。僅差で大統領選に勝利し、次期韓国大統領となることが決定したユン・ソン・ギョル氏。早速、日本へのすり寄りを開始した模様です。中央日報の記事を引用します。 韓国次期大統領選挙に当選したユン・ソン・ギョル氏は11日、日本の岸田文雄首相との電話会談で、両国の友好協力増進のために共に協力していこうと述べた。ユン氏のスポークスマンを務めるキム・ウネ氏によると、ユン氏はこの日午前10時30分から15分間、岸田首相と電話会談を行った。ユン氏は 岸田首相が当選に対して祝賀メッセージを述べると、祝賀電話に感謝するとこうし、特に今日は 3.11 東日本大震災から11年を迎え、東北地方の犠牲者と家族の方々、被害を受けた全ての方々にお見舞いの言葉を申し上げると明らかにした。続いて、韓国と日本は北東アジア安保や経済繁栄など、 今後力を合わせていくべき未来課題が多い。両国友好協力増進のために共に協力していこうと呼びかけた。特にユン氏は両国の懸案について、両国が合理的に相互に共同利益に符合するよう解決していくことが重要だと強調して、就任後、韓日米三国が韓半島、朝鮮半島事案関連の共助を より一層強化していくことを期待すると明らかにした。ユン氏はまた、韓日間の未来世代である青年の相互文化理解と交流増進の必要性に言及した。この日の会談でユン氏と岸田首相は、ユン氏の大統領就任後、早い時期に首脳会談が実現できるように努力していくことで意見を一致させた。とのことです。 早い時期に首脳会談が実現できるように努力していくことで意見を一致させたというこの一言。中央日報の飛ばしであることを期待したのですが、残念ながら事実のようです。日本側メディアも毎日新聞が早期に対面での会談実現を目指すことも確認したと報道。読売新聞もできるだけ早期に 対面での会談を行うことも確認したとあり、どうやら本当にそう述べたようですね。一体もう何度目でしょう。韓国では新しい政権ができるたびに未来志向の日韓関係をと唱え、韓国大統領の支持率が落ちてくると反日ブーストをかけて支持率回復を図るということが状態化しています。2008年、 当時のイ・ミョンバク大統領は 3.1 独立運動の式典演説で韓国と日本は過去にとらわれず実理的な姿勢で未来志向の関係を築き上げるべきだと語りましたが政権が霊無濁化すると竹島不法入国という具を犯しました2016年当時のパククネ大統領は幸福節の式典演説で 歴史を直視する中、未来思考的な関係を新たに作っていくべきだと述べましたが、世界中で告げ口外交を繰り広げていました。例外的なのはムン・ジェイン大統領で、就任直後に未来思考を口にすることは少なく、2021年10月、岸田首相が誕生すると、日韓関係を未来思考的に発展させるために共に努力しようと祝賀メッセージを送っています。 これは何とかして朝鮮戦争終戦宣言を出したいムン大統領が日本との関係を改善するのが先決だとアメリカに怒られ、致し方なく出した言葉と思われます。いずれにしろ韓国歴代大統領が日韓関係の未来志向を口にするときその狙いはたった一つです。陽日ですね。こんな単純なこともわからず、 これまで幾度となく騙されてきたにもかかわらず、また今度も騙されることになるのは分かりきっているのに、早期に首脳会談実現を言い出すとは。しかも、それを言い出したのが、何事も決断が遅く、検討するしか言わないがために、一部では検討しなどと揶揄されている岸田首相とは、他に決めるべき重要な事項が山ほどあるのに、 それら重要事項に対しては検討するを繰り返し、具にもつかない韓国大統領との早期首脳会談実現は即時決断するとは、全くお先真っ暗とはまさしくこのことです。岸田政権は昔の日本に逆戻りすることを決めたとしか思えません。このまま行けばまた日本はお人よしの日本に逆戻りし、 韓国にいいようにやられまくって、金を巻き上げられ続けることになってしまいます。3月11日付の毎日新聞の記事によれば、岸田首相は元徴用工問題や自称慰安婦問題についての言及を避けた模様です。これは首相が最初の協議から日本の立場を主張すれば、今後の対話がやりづらくなる。事務方からユン氏側に日本の立場を伝えていくと、 日本政府関係者が話しているとのことで、もしこれが本当だとすると、見方としては二通りの見方ができると思います。ユン・ソン・ギョル氏は岸田首相との電話会談より先に、バイデン大統領と電話会談をしています。その中で、バイデン大統領は、対北朝鮮政策において、日米韓の緊密な協力が重要と言及しており、 ユン氏もこれに同調したと見られています。このニュースが事前に岸田首相の耳に入っており、さらにユン氏も岸田首相との電話会談で、対北朝鮮政策で緊密に連携を口に出したため、ことさらに対立ムードを作るよりは、対北朝鮮の実利を得ようとし、岸田首相があえて言及を避けたとする見方が一つ目です。もう一つは、 余計な圧力を避けることを信条としている遣唐使、岸田首相が、これまでのことなかれ主義の歴代首相同様、対立軸を作ることを好まず、あえて元及を避けたとする見方です。前者であればまだ救いようはあるものの、後者であるとすればもう救いようもありません。沈黙は了承の証という国際社会の常識も知らない、お人よしというより、どちらかといえば、 臆病で決断できない無能と断じざるを得ず、岸田首相に期待できるものは何とつないと言わざるを得ないでしょう。しかし、ほんの少しだけ期待できるところがあることもまた事実です。岸田首相はユン・ソン・ギョル氏との電話会談の中で、健全な日韓関係はルールに基づく国際秩序を実現し、地域及び世界の平和、 安定を確保する上でも不可欠だ1965年の国交正常化以来、築いてきた友好協力関係を基盤としながら、日韓関係を発展させていく必要があるとも述べているのです。これ、実は結構重要なキーワードが入っているんですよね。冒頭の部分では、ルールに基づく国際秩序を実現と語り、後半で、 1965年の国交正常化というキーワードを使っているのです。もし岸田首相が意図的にこの言葉を使っているんだとすれば、自称慰安婦元徴用工は、1965年の日韓請求権協定で解決済み、レーダー照射問題、ホワイト国問題は、ルールに基づく国際秩序を守っていない韓国側の問題と、 国を刺したとも受け取れるのです岸田首相の思惑が私の想像通りであることを期待しますが、それでも岸田首相は見余っているところが二つあると思います。一つ目は、こんな回りくどい言い方が韓国人に通じるわけがないこと。韓国人には直接的に強い言葉で否定しなければ通じません。何事も自分の都合の良いようにしか捉えられない民族ですから。 もう一つは、それでも韓国人は絶対に裏切るということです。いくら未来志向を口に出そうが、対北朝鮮政策で緊密に連携を提唱しようが、これから5年間の政権運営のうちで絶対に裏切ります。これら2つの事項を加味すれば、岸田首相がユン・ソン・ギョル氏にかけるべき言葉はたった1つでしょう。国際法を守れ。